この先揺れますのでご注意くださいお待たせいたしました東京メトロ福都心線をご利用いただきましてありがとうございますこの電車は新宿三丁目池袋小竹向原方面福都心線内急行西武線直通飯能行きです西武線内は準急となります次は、明治神宮前。 原宿明治神宮前原宿です乗り換えのご案内です塩田線 JR 山手線はお乗り換えくださいワンマン運転のお知らせです福都心線はワンマン運転を行っております発車サイン音が鳴り終わりましたらドアが閉めますご乗車の際にはお手回り品を車両のドアに挟まれないようお荷物は前に抱えてご乗車下さるよう 明治神宮前原宿まもなく明治神宮前原宿明治神宮前原宿です明治神宮前の次は新宿三丁目に停まります各駅停車をご利用のお客様はお乗り換えです出口は右側です この電車は新宿三丁目池袋小竹向原方面福都心線内急行西武線直通飯能駅です西武線内は準急となります次は新宿三丁目新宿三丁目です乗り換えのご案内です丸の内線女営新宿線はお乗り換えください チーズ。 3丁目新宿三丁目です。新宿三丁目の次は池袋に停まります。各駅停車をご利用のお客様はお乗り換えです。出口は右側です。 三丁目です。4番線はア 東京メトロ副都心線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は池袋、小竹向谷方面、副都心線や急行西武線直通飯能駅です。西武線内は準急となります。次は池袋池袋です。乗り換えのご案内です。丸の内線。有楽 マリノチマイ、ユラクションマイ、ジェイアンマイ、トウビー・トウジ Line. 各駅停車をご利用のお客様はお乗り換えです。出口は右側です。